サイバトロンは。 宇宙に散ったアングルマーカプセルを追ってデストロンとの激しい争奪戦を繰り広げていたサイバトロンのやつらまだ来てないようだな今のうちにアングルマーカプセルを見つけ出すんだこの辺りにあるはず なんだあれはサイバトロンか隠れよホコリっぽいいいののはははははは美ししくななゃしたわいわしは曲がったわ曲がものは大嫌いなんじゃい突撃ランディ。 次はアレぜぃすでにサイバトローは来ていたのかでもよ、ビッグコンボイの舞台には、あんな奴はいなかったぜおりゃおりゃおりゃそういえばそうだなあの様子じゃ、どう見てもアンゴルマカプセルを探しに来たとは思えないしうはっはっはさっぱりしたわいい。運動不足解消には、これが一番ぜい。ん はお前たちの家の入り口だったのか。いや、すまんすまん。わかった、わかった。もうそう負れんでくれ。あんなサイバトロン、俺が片付けてやるぜ。それからゆっくりカプセルを見つけ出す。外すなよ。美しくないかな。いいな。おい、どうした。テールバンカー。うわ。<笑>軟弱なサイバトロンめ。 不い打ちなどという曲がったことをするやつはお前らか絶対許さねえお前ら密漁者だなお前らの好きにはさせんぞこの星の動物はわしが守るんじゃい俺たちは動物なんかに興味はない密漁者は誰でもそう言うんじゃ 興味があるのは、金とエネルギーだってなそうそう俺たちが探しているのは、この惑星にあるエネルギーのカプセルだカプセルああ、あれのことかやっぱりあるのかこんなやつ、テールバンカーをもう一発お見舞いして、ぶっ潰してやるぜテールバンカーラ、うん、ンディー変身チャージブラス おい、スリング大丈夫か？お前にもお見舞いしやろうか？何 な, なんだ？今のはそれとも俺の得意な？突進をもう一発お見舞いしようか。体がなまっていたところ。なんじゃい。スリング一旦引き上げろディナミィ転送してくれ。 それじゃ転送してくれねえよ。今日はハンバーグとお呼びとか言ってたぞ。ハンバーグ。いやハンバーグじゃなかった。オムライスだったかな？そうだ、思い出した。確かカレーライスだ。カレー好きよ。っまったく2人とも宇宙の箱に転送してもらいたいの。う ち, ょちょっと待てよ。ディーナ b。だから違うだろう。あららら ら, ら。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 までデストロンがいたようだけど、まだカプセルの反応が残ってるね。だったら早いとこ回収しちまおうぜ。こないだ、ビーストモードスタンビー、ビーストモードりりりりあれなんだろううりゃうりゃうりゃまた来れずにやってきたんかいデストロンかそれもわしの大嫌いな、クネクネと曲がった格好しよってクネクネって、俺のこと 体も心もまっすぐにしやるわい たった一人のサイバトロンに追い返されてくるとは情けないそれでもデストロンか不意をつかれただけだ今度あったらスクラップにしてやるぜそれなら早速転送してあげようかしらビッグコンボイたちも向かってるようだし今度は俺が行こうか俺が行ってやってもいいぞ大丈夫あいつの弱点は掴んできた弱点うーさっさと離れんかいこれじゃ離れらんねえだろ待って待って 僕たちはサイバトルなんだってば！サイバトルにこんな軟弱なやつを撃つ？軟弱じゃなくて柔軟なんだよ。うわー！おい！ウリエ！またかよ、うん！ちょっと失礼。坊やは預からせてもらうよ。 ももういやお前らもさっきのやつらの仲間じゃろわしの目はごまかせんわいさっきのやつらなんだか知らねえがどうしても話が通じねえならコラダ変身コラーだえっえっえっえっ うん。なんじゃいお前たち、危ないから離れているんじゃ。どうしたんじゃい。どうもただごてではないようじゃなう。運のいい奴らじゃ、今日のところは見逃してやるわい。わしが戻る前に消えるんじゃ。 僕たちもサイバトロンなんだってばって言っちゃったどうしたんだろうあんなやつほっとこうぜそれよりカプセルだうん一応ビッグコンボに連絡しておこう本部からの情報によるとコラーダとスタンピーを襲ったサイバトロンは単独任務についている突撃兵のランディよランディ その単独任務ってどんなんだ絶滅寸前の生物の保護と監視よ突撃兵が生物保護かよそれがどうも組織に溶け込めない性格みたいで今までの戦歴はすごいんだけど命知らずでちょっとつ猛し型仲間も危険にさらしてしまうことが何度もあったらしいわそれで単独任務にナビその情報を2人にも伝えておいてくれわかりました どうしたんだ子供が風邪でも引いたのかお前たちは<笑>さっきは世話になったななにお前たちの子供はあいつだが心配はないローズマリーがちゃんと面倒を見ているちょっと待てフランソワーズじゃなかったか<笑>今はそんなことどっちでもいいいいかアングルマーカプセルを持ってきたら子供は返してやる 大丈夫じじゃゃ子子子供供供は必ず無事に取り戻ししししててててやるるお前たち早くくくくををを返すんん美ななないいいそんなことをして子供がどうなっっもいいのか<笑><笑>おとなしくカプセルを持ってくるんだな<笑>ベロベロパー。 おっと、俺様らしくもないんと。ちょっと待って、どれどれ、だめよ、これじゃ。熱すぎて赤ちゃんがやけどしちゃうじゃないの、ロボットが飲むんじゃないのよ、ガエルダート。そ, そうか、どれどれ、ビッコイルじゃなかったって。いやー、もう汚い。ほらほら、泣かない、泣かない、ミルクが欲しかったら、ジュリエットママとお呼び。 <ス><ス><ス><ス><ス>この下あたりにあるようだな。 チューブ状の空洞になってるみたいだよおいお前たちカプセルは渡さんと言ったじゃろうがランディわしの名前をどうしてランディの任務はサイバトロン本部から聞いてるよ<笑><笑>大丈夫だっておめえの任務の邪魔はしねえよだから この惑星にあるアンゴルマーカプセルを渡してもらえないかな事情が変わったんじゃい残念ながらカプセルは渡せんだからランディの任務の邪魔はしないってばとにかくカプセルは渡せんのじゃ悪いがこの推しから出てってくれいそうはいかねえよ俺たちにも任務があるんだ、えー、仕方がないまただよ したくないわいゴッドとゴロウしから出ていかんかいクソガムシャラなやろめナビがかなりの頑固者って言ってたけどほんとだねナビスタンピーからの連絡はそれがどうも二人を追い返そうとしているみたいランディがやはり俺が行ったほうがいいでしょうビッグコンボイ それなら僕が。何か事情があるのかもしれない。<笑> た, たまらんほ。ほら、いい子だから泣き止んでくれ。もう、夫妻はね、早く泣き止ませてよね、ガルダート。電車が壊れちゃうじゃない。こんなこと言ってもよ。 まったくこのくねくねしたお前たちのすはイライラするわい い, いつかまっすぐにしてやるんじゃい。 ないええひとしごとじゃったい。 あ, あ, あんな野郎やっぱりサイバトロンの仲間だよカプセルを持ってきてくれたんだうんお前らまだいたのかカプセルを持ってきてくれたんだねありがとうランディさっきも言ったじゃろこれはお前たちに渡すわけにはいかんのじゃどういうことだよよくやったぞランディ<笑>デストロンランディお前まさか そのまさかなのさついでにこいつらもやっつけるんだおいおいよしよし、リコデッチねーセ、うん、イバーバのやつ、カプセルはまだなのか<笑>何をやらせても不器用なやつなんだとそれじゃお前がやってみろそんな仕事はお前が一番お似合いだ何？ああ、いかん よりによってジュリエットママのかおにおいしいんだぜ。 よっしゃ そうはさせないうっい<笑><笑><笑>のしの続きがきくの美しくないそういうことだったのかままたんかい おとなしくカプセルをよこせそうすれば、あんな赤ん坊に用はねえんだそうはいかないよカプセルは諦めて、おとなしく帰るんだなああそれとも本部に出頭するかカプセルを渡さねえと、赤ん坊がどうなっても知らねえぞ赤ん坊ランディはそのために、僕たちを追い返そうとしていたんだデストロンの考えそうなことだな ったくディナビです。合図をしたら返走しろって言っておいたのにうわー苦色どうしたランディ穴の中だと地上ほど勢いがねえな<笑>やっぱり道はまっすぐじゃなきゃいかんのじゃいーーなんとか巻いたぞ。何<笑>？ その子を返してもらおうかい言われてすぐ返すと思うのかどうなっても知らないぞはい、いただき サンディこれからはもっと仲間を信じたらどうだそれがどうも生まれつき走り出すと止まらん性格なんじゃそれぞれが持っている優れた能力や特技もお互いの信頼関係があってこそ初めて発揮されるものだ今後の教訓としてほしい分かったぞいビッグコンボイまた私らしくないことを言ってしまった 偉そうなこと言っといて、結局カプセルを手に入れることができなかったってのかだいたいお前らがつまらん作戦を思いつくから、いっつも俺が苦労するんださっきから話さないわね赤ん坊の森もも、まんざら悪くなかったんじゃないの あ, あ, あの赤ん坊に転送してやってくれうまそうに飲んでいたからな やっぱりあいつはこの星しで単独任務についてたほうがいいようだなまあうちにもそんなやつが大勢いるけどなそういうマッハキックが一番ランディに近いんじゃないのななんと<笑><笑><笑>ビッグコンボイアンゴルモアカプセルの反応がよし行くぞみんな おめ物理学者のバンプって知ってて知かサイバトロンのくせに宇宙船の部品は盗むわ研究一途で分からずやだしでもそいつがアンゴルモアカプセルを持ってんだよしかも今にも壊れそうなボロボロのやつねえ分解でもされたら大爆発です超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第19話「物理学者バンプ」をお楽しみに僕苦手